神奈川県人権啓発センターです。久しぶりにお便りのコーナーです。今日お便りをね。お寄せいただいたのは、神奈川県在住の方で小田原市東町山王地区の部落出身という方なんですね。で、子供の頃はね。でも主に中居町で育ったっていうことですね。で。 通っていた中学校は中井町立中井中学校というところでしたそこで経験した話です社会科の教師男性で50代くらいと記憶しています学年主任でしたが神奈川県山北町の山北中学校から赴任してきた人物でした山北町といえば根岸が童話地区で集会所の中にデカデカと童話問題がうんぬんという看板が掲げられているところです だからなのか分かりませんがその教師が社会の授業の時間に勝手に童話教育を始めましたもう10年以上前のことになりますが何というか底知れぬ違和感を感じたので今も記憶していますまず江戸時代に得た秘人という差別された身分の人たちがいて未だに根強い差別があるというお決まりの文言を述べた後、 結婚差別の事例についてプリントが配られましたとある非差別部落に住むとある男性が彼女の両親から結婚を反対されているという内容です彼女の両親は娘に辛い思いをさせたくないと結婚に反対します 男性は差別を生んでいるのはあなたたちの心みたいなことを言ってました結局は両親が納得して結婚してめでたしめでたしという話です最後になぜか私が指名されて意見を発表する羽目になりました教師からなぜ2人は反対されても結婚を諦めなかったと思うと聞かれました私は婚姻届さえ出せば誰が反対しようと結婚できるしそもそも得た否認の子孫ってどうやって分かったのと思いましたが空気 を読んで二人の愛が深かかったからだと思いますと言うと教師は満足げな顔をしていました幸い、うちの学年にはこの授業を深刻に捉える馬鹿正直な生徒はおらずいじられキャラの山田君、かっこ加盟が市の交渉を得た日に山田とからかわれていました。 つまりり山田君は得た否認より下の身分という意味ですあと部活でレギュラーになれなかったりテストで赤点を取ったが生徒が俺は得た否認だからと自虐するのも流行しました。 これは調子の耳にも届いていたと思いますが特に問題となったことはありませんでしたこのお話は著作権フリーなので YouTube チャンネルで使っていただいても構いませんえ学校名出してしまってもいいそうなので出しましたねえ神奈川県の方はね大体知ってるかもしれないんですけどね県外の方はよく知らないと思いますね、えー、と小田原の東町はブラック探訪動画 あ, ありますのでぜひご覧になってください でね中井町っていうのはね、えっ、ー、とねだいたい小田原と、あとこの、まあここは座間市なんですけどね、あの前のあの北京料理総理、あれはあの聖地なんですけども、まあそこの間ぐらいですね、えー、秦野市の近くですね、中井町って言ったら、えー、高速道路のインターがありますね、まあそのあたりのお話っていうことです、で山北町、これもブラック探訪してますね。で 確かにねこれはね、うん、ありえる話かなと思います、うん、この方の年代からすると、ですね平成初期生まれっていうことだから、まあ、おそらく今から、まあ、20年ちょっと前ぐらいですか、まあ、その頃はねぎりぎりまだ童話情勢やってたしねで、山北町っていうところ、あるいはあの、まあ、小田原にしてもね、 中井あの辺りにしてもあ、中井はちょっと違いますね、まあ、山北町、あの辺りはやっぱ解放同盟の活動が活発だったんですよね、うん、だからね、確かにこれはありえるかなというふうに思います。で、最後ね、えーっとまあ、結局、そのやってね、教師は、まあ、ドア教育っていうよりはまあ解放教育ですね、一種の洗脳教育ですよね、えそういうことをやって、まあ、結果としてですね、やっぱりまあ、 生徒ってね、やっぱり空気を読んで答えるんで、やっぱ本音はなかなかこない答えないんですよね。うん、確かにねその いやまあ別にね、結婚反対罪でも、普通に婚姻届け出したら誰でも結婚できるんじゃないのっていうのと、そもそも得た否認ってなんでわかったのっていうのは、確かに大変、もっともな考え方ですまあ得た否認でなんでわかるか、ブラックミンとなんでわかるかっていうと、まあこれはね、よくあるのが自分で言っちゃうんですよ、というか言わせられるというかね、ブラックミン宣言とか、立場宣言とか、そういう自分でブラック出身を行って誇れみたいな、そういう洗脳教育がですね、昔はされてた でそれでまあ自分で自分ブラク民ですって言っちゃう、まあ、あるいはブラク自体にこのランドマークみたいなものがある、こ こ, こ, こは童話施設ですみたいなものことがね、えー、山北町でもね掲げ、えー、られてるんですよ、集会所に、まあ、それでもう分かる人には分かってしまうっていう、そういう事情があるんですよね。うん、で、その、得た否認<笑>とか、そういう言葉が広まってしまって、えー、学校の中でね、 こうやってね死の交渉を得た山田みたいなそういう言葉が流行ってしまうまあ、それはよくある現象ですよねでそれがあまり問題にならなかったのはやっぱり問題にするとね教師が 急断されてしまうからなんですよね僕もあの高校時代とかね、あの中学校とかでもそうだったと思うんだけど、やっぱりね、こういう教育すると、やっぱりね、この休み時間とかに面白がって得た否認とか言ってしまう生徒が必ず出てしまうんですよね、でもちろんそういうふうになるっていうことは、先生も気づいてるんだけども、それがねあの、解放同盟なんかに知られてしまうと、やっぱり。 先生が糾弾されてしまうので、まあ、黙ってたっていうことじゃないですかね、ただ、生徒なんかが解放同盟にチクったらどうなっていたのかわからないですね、であと、三王地区なんですね、これ、お手紙、ちょっと数字があって、まあ、自分はね、あのなんか老板か門番みたいな仕事をしてたみたいだからね、先祖が、だから多分否認だったのかなみたいなことが書いてあるんですよ。でも多分ね 山王だったらね、否認じゃなくて、やっぱえただったと思います、あの断左衛門の配下ですね、やっぱ白山神社があるし、あとはあそこはやっぱり箱根に続く街道沿いなんで、おそらくね、あの大磯の大縄橋さん、まあ、大縄橋っていう今、今も家があるんだけども、そこがあの否認、否認じゃない、枝頭だったんだけどね、おそらく、その古文だった可能性は高いかもしれないですね。 ということでね、大変貴重なお話ありがとうございました。えー、ぜひね、皆さんもね、こういったお話あれば お, お寄せいただけるとありがたいと思います。まあね、ここでね、あのお便りのコーナーということで読んでもいいんですよね。できればね、リモートでもあるいはそのまあ、顔を隠してでもぜひ出演したいという方があれば、あの当然歓迎いたしますので、ぜひ皆さんね、本チャンネルにお便りをお寄せくださいませ。ということで今日はお便りのコーナーでした。